えー、こんにちはジャストラーマーの黒田です、えー、今日は3拍子の基礎をやっていきたいと思います3拍子はですねワンツーワンツーワンツーこの2拍子のツーワンツーワンの間にもう1個入る感じワンツーピーワンツーピーワンツーピーワンツーピーワンだからレガートにもう1個足して頭に到着する感じでこれ古いスタイルだと、あのー えー、マックス・ローチ・クリフォード・ブラウンの、まあ、あの「バルス・ホット」っていうのが多分初めてジャズで三拍子を取り入れたんではないかなと思われるんですがあの時はブ「ブンチャッチャブンチャッチャブンチャッチャブンチャッチャブンチャッチ ャ, チ ャ, ッチャというふうに踏んでいますがこのスタイルで踏む人もいるし僕は使い分けますが、えー、比較的これをやると、まあ、ちょっともさくなるので。 えー、3拍子でまあ三拍子を叩いてって言われたら2拍目だけにハイハットを踏む方が通常ですのでこっちを練習してから後でこっちを練習するえー、とエルミなんかもこの2拍3連のやつですねこの2拍この2三を踏んだりとか。 かっこいいんだけど結構難しいの で, で結構慌ただしくなるので基本的には。っていうのが基本だと思ってください。で、えー、頭クラッシュして足を全音符で踏む時はベースが白玉で。 全音符を弾いてる時は3拍まあ普天二分音符ワンツースリーワンツーステー弾いてる時は足を添えてあげていいですこれもももくてもいいかもで区切っていくっていうのが基本でまあバスドラーと、まあ、これ2ビートと一緒ですから、えー、ステージ2ぐらいの方は。 もも刻んででらえばいいですが、えー、ベースが四分音符でラインを組み始めた時にこれをやると妨げるのでこれベースが弾き始めたら基本やめますでまあ実際にフザリングっていうのをこう軽く踏んだりするんですが絶対遅れるので皆さん普通は、えー、これタイミングがハイハートとちょっと違うので踏みにくいですなので基本的には もうベースがービートに行ったら邪魔しないように足を踏まないっていうのが基本ですが上級者の方はトライしてくださいというのが基本のパターンになりますで、えー、まステージ1の方はシンバルレガートの一裏と一緒でというのを打ってみましょう この8小節ごとにフラッシュで区切っていくっていうのがまあスタイルですが3拍子結構早いので8小節ごとではなくて16小節単位でこう区切った方がパラグラフを区切った方がいい場合もありますテンポが早かったりすると16小節単位で全点いいかなと思いますその分だから8小節目のとこは合いの手入れたりねでまあ16のとこは いいいに区切ってあげるとといいかなと思います三拍子に関しては、えー、大事なのは2と3が同時混在するっていうところがここがすごい大事なところなんですね。で一拍半っていってタンタンタンタン3連符で書くとこのように5対4にはなるんだけど。 ちょっと大きいワンズが聞こえてくるこれは足でも<音楽>。っていうタイプと。で、えー、シンコペーションの仕方は2種類あってえっ、ー、と本当は3種類あるんですがとりあえず今日は2種類。1 <音楽>裏から3に向かって。 進行していく感じこの1泊半から3人になるとターンターンターンターンタンスピードが上がるでしょ。 タ ン, タンタンタンタンに今度が3カラーになると今度はまたそれでシンコペーションでスイングするのでこういうこう相乗効果でブランコ効果って僕は思ってるんですがこう引っ張ってこう引っ張ってこうだんだんだんだんスイングしていく感じこれを交互にこいでいく要はこればっかりじゃなくてで変化をつけるのに一裏から。 そういった動きができるとかなり3拍子の大きくまたいでいく感じっていうのができると思います。えー、シンバルレガートでのこの1拍半そんなに難しくないと思うんで頑張って練習していただければ、えー、ここら辺が、まあ、3拍子の基礎編になりますので、えー、と1拍半ね。<笑> つをしっかり覚えていただけると、えー、こう行ったり来たりできるようになると罰金が非常にポンピングがすごい楽になると思いますので、えー、この感じで練習してみていただければと思います以上ですありがとうございました